武器を撃つカジシはなそいつで流れる血まで背負わなきゃいけないんだはい命令があるこのハルバーレンで鋳銃を免責にする戦術ああ敵を怖がらせることできるか私はダブリンだ 戦場を確認した命令があるといの経験だけに頼るものじゃないんです了解了解治療してほしいやつは前に出ろ死体でしっかりしろこのハルバーでのルドの鋭さはだけじゃありませんよ 命令があれば従うまで行くぞしっかりしろ書き込むのは言葉でも伝わりにくいのよ回復してく武器をその殻から解き放ついつでも行ける何やってんだ配置につきまして一発で止めます Go to your tent. Go to your tent. Go to your tent. She can't go. Go to your tent. Look you over there. Mission accomplished. 武器を撃つ鍛冶師はなそいつで流れる血まで背負わなきゃいけないんだ何でしょうかこのハルバードの鋭さはだてじゃありませんよ 私, 私は私のダブリンだ。 欲しいやつはここは通しません私の顔料になりたいのはどいつかしら俺がお前らの滅亡だ何<笑>て言ってみたけど<笑>いいよ命令があるからの経験だけに頼るものじゃないんです<笑>今助けてやる たちのきにはさせないしっかりしろはいはいドアをぶちかましてやることは気持ちません生察の気水くんぞよく行使し相ずらんアーツの治療範囲に入る の治療範囲に入れ私ならを持って無限を持つ私の体の内部は1400度にもなるんだよルをそのからからき放ご指示をを面積にする、うんうん、しっかりしろ 命令に従い、出撃来やがったぜ了解です何でしょうか私は経験だけに頼るものじゃないんです 私, 私はダブルだビクトリアのバグパイプ波状棒と共にマイル命令があることは通倒しません邪悪<笑>を壊滅しうるルは有猛さこの戦場を描くには発木が似合うわね 鋭さはがありませんよ医師を幻炉にするはキリ私が私がダブリンだ治療の準備だ医師を幻炉にするはキリそれがお前らの滅亡だこのハルバードの鋭さは伊達じゃありませんよ了解了解すぐに片付ける こちらチェック何やってんだいるいるあ<笑>くダメあなたたちに対してだって多少の情はあるのにほとんどあんただねダメ するは戦術ただ大事に一気思考を明確にするは戦術私の本気消し火炎がお前たちの汚れた身内を浄化する武器を持て 今助けてやる。了解です。いるいる。くくらい武器をその殻からからとき放つ。ついてこれねえなら勝手にやってな。 にするは戦術命令があれば従うま で, ですここは通しませんこの戦場を一生を嫌にするは規律待機中 降臨するのど命令があればお後をしませんここ先を出せば超絶のち筆を起こせば上昇を起こるだったあ の苦しみが分かるわけでどうすりゃ生きざおもっとやれこのカルバールの鋭さはだけじゃありませんよ は前に出てをぶちかましてやるぜ。今助けてやる。何でしょうか、このハルバードにすることは、だけじゃありませんよ。すぐに片付けず、いつでも行ける。あっ やどうすりゃいいんだ俺を武器をその殻らから解き放てなんでしょうか刺激 ち, ちゃん一撃を食らえこちらチェンダる 今助けてやる私ならたくさんの敵を引きつけられるアーツの治療範囲に入る生察の木 異常組みをよくコースをしておくれ精霊があるなこのハルバーガーの鋭さは立てがありませんよ前に進むぞ何やってんだアーツの治療範囲が 何, もなんだよ何やってんだ総員戦闘準備進め各位 戦闘の準備をお願いします命令があれば従うまでです従いは経験だけに頼るものじゃないんですご主人ラークを壊滅しうるは勇猛さ 今助けてやるここを守るのか、うんたやすい今助けてやる命令があれば経験だけに頼るものじゃないんですこの戦場を書くには発目が似合うわ、ね、今助けてやる 助けてやる承知しました俺を武器をその殻から解き放つ スケベアです。 もし仲間が1人急に姿を消してもパニックんなよ今日は何だか気分がいいわ「戦場白骨の図」でも書いてあげましょうか進め「待機中思考を面積にするの戦術」この戦場を描くには「発木」が似合うのね一撃を食らえ んでしょうか一撃を食らえ大気中思考を明晰にするわ。 治療範囲に入れるいつでも行ける行くぞッグでかお前犠牲者の苦しみが分かるわけねえんだ何やってんだよいい加減にしなさいよヤツらが災いを生み出し戦争を引き起こした幻想なの アーツの治療範囲に入る書き込むな有形をもって無銀をもし無形をもって天下を覆う今助けてやる 合わせるものもいれば効率が上がる。 思考を明晰にする戦術私ならたくさんの敵を引きつけられる。 治療範囲に入れ冥王征征誰かよく兵をさらにやここは通さない私に合わせるものが出れば効率がない大じゃないここ先を出せば超武器持ち振り起こせば超武器を持た害虫だ 殻からからもっとせば長率なし腕を越せば上昇を起こす何やってんだ ま、た抜けるぞよくわがらせることできるかも。Mission accomplished.